こっちだと、これなんんでですすねここれ、ね、これ開けちゃうんですよ、これだと体重かけて背伸びしてガシャーンって開けて出ちゃうっていうのが分かったので中入ってくださいね中が内側だけこうなってはあこれだったらそうですこれネジ僕外してでこのレバーだけ本当は横向きなんですけど縦に向けて付け替えたんですよこれだと、 猫、こう押せないので、でも人間は押せるじゃないですか。開けれるっていう。それで、この部屋を猫とシェアしてます。猫ワン。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組。猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサー。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 猫二匹と部屋をシェアしているという感覚で住んでいるお二人に猫たちと快適に暮らす工夫を教えてもらいますこれゴムひもですかねゴムひもですねもう百均で売ってるようにはいはい、そんな感じです適当な長さで毎日こうやって毎日遊んでるんですか毎日遊んでます毎日運動不足にならないように運動不足になるとよくないんですか じゃないんですかかわないですね<笑>すごい走りますねはい元気になりましたなりましたなりました最初全然動かない子だったんですけど、はあ、おもちゃで遊ぶようになったら元気になって、はあ、へえ機敏になりましたへえそうトレーニングだと思ってなるほど何分ぐらい遊んでるんですか えっ、ー、と、短いかったら五分と。五分、ね。分から十分ぐらいですね。で十分です。もうそしたら興味なくなるんで。なるほど。興味がそれてきて、あ、もうこれ日によって違います。あの興味がない時も。今日は遊びたくないわよの時もある ね, リリね。毎日。毎日。毎日。この子は今すごい全然反応してないけど、こいつが。だいたい。 夜の9時から10時の間になったら、そわそわし始めて。こう い, いつもおもちゃが置いてある場所があるんですよ、そ, そっちをさして、にゃーにゃーって、そっち向いて泣き始めたら、ああ、遊べってことやなって。っあ、おもちゃってのは、こう、これです。これです。これで す, <笑>これです。この枝です。枝, 枝ですか。枝にゴム紐です。じゃあ、もう、そう、そう 総額百円もかかってな い, い。かかってないですね。これは健康の秘訣。これは健康の秘訣です。なるほど。走ったり。飛びついたり。り<笑><笑><笑>何あの今の。<笑>今の。今のって何、お前ちょっと遊んでや、うん、遊ぶじゃん、いつもやったらさ。人前では遊ばないんだよ。<笑><笑>よその人がいると嫌なん、えー では、その立てかけてあるこれは。<笑>あ、これ、こ、これ。これは。あの、ベッドのマットレスです。<笑><笑>これも何か。これはあの、寝室が。寝室兼猫部屋、唯一扉が閉まる部屋なので。うん、出かける時とかは、うんうん、毎回あの。 ベッドのマットレスとすのこを片付けて、猫たちに寝室に入ってもらう。だから、ね、僕たちが寝てる部屋がそのまま猫の部屋なんです。ということで、案内してもらうことに。おお。子供部屋みたい<笑>、えー。子供部屋みたいですよね。本当、おお、猫部屋だ、はい。猫部屋です。えー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 私がおしんします。お気軽にお電話ください。寝室兼猫部屋を紹介してください。この猫部屋の。ポイントは。ポイントはですね。い, いろいろあるんですけど。ね、えまああの。二頭、二匹分とは思えないこのトイレの量。 何かあるんですか。一二三四四つ。四つ。四つ設置ですね。しかも何か色々ですね、うん。そうですね。この形に収まるまでに上に曲折がありまして、はい、はい。はい。最初はこの今新聞が敷いてあるこれが こ, このドーム型のえっとトイレ。 セットですよね今はこれあの隠れ家みたいなあの毛布があってここはあのリリーのお気に入りの場所みたいな感じでこう寝れる場所になってるんですけどこれトイレじゃないん で, でもこれもともとトイレ で, でこれくっつけたそのドーム型のものをここに置いてでそこにあの木のチップみたいなシステムトイレだったんですはいもともとはこれは上と下で新聞あっ ペットシーツ、ね、ペットシーツをやってどういうことですか最初はペットシーツだけやっててペットシーツと上、うん、チップで、えー、とトイレをしたらもうその分をな、えー、と片付けてみたいなことをずっと繰り返してたんですだからもう一日下手したら何回も何回も変えないといけなかったりとかみたいなことになってたんですけどえっ、ー、とまあその。 トイレ変えるのもしょっちゅうだと大変だねっていうような話をしたりとか、まあ、けちょっと経済的なこととかもあってであの形にこの子がなんかそのトイレをまあ違うところでしてしまうっていうのがまあなんかトイレにちょっと。 気に入ってない可能性があるっていう記事を読んだりとかしたの で, で、ね、まずシステムトイレから新聞紙に変えてみて、まあ、これも良かったんですけど<笑>これも良かったんですけれどこれもこれでまたなんかなんか何「空を」を書くトイレした後にそれもなんかトイレにあんまり不満がなんか満足いってないサインっていうふうな記事を読んだのでああじゃあ 衣装ケースが余ってたので衣装ケースに砂を入れてみようと思ってまた砂を入れてみてそしたら今一番お気に入りなのが2人とも結構砂十分に掘れる深さがある方がいいっていうふうに書かれてたんでなるべく深めに砂を入れてます衣装ケースの中の砂もいろいろ変えたりとかしてたんですよ これもチップの形のやつもあればもっと細かいあの砂のやつもあれば少し粗い目のものもあればみたいなでいろいろ試してみてどうもこれが一番猫たちも、えー、と快適にできるしこちらの、えー、掃除をするのもちょっとこれ砂があの固まってくれるんですねでそういうのがあってやりやすいしあと匂いの問題ですね、えーと この部屋猫部屋兼寝室なので匂いもやっぱり抑えたいというのもあっていろいろいろいろ試した結果今この形に落ち着いているんで今すごいドヤ顔でしたありがとうございますやっとトイレ探しの旅まあまだでもまだまだ続くかもしれませんが<笑>まあ彼女は今。 ゲージの中で落ち着いてますけれども<笑>ここにケージを置いてキャリーですね置いてると何か意味があるんですかなんていうの震災とかなんかそういう災害があった時に、えー、とキャリーに入ってもらわないといけないんですけれどそのキャリーに普段から慣れてもらうためにこの猫部屋に置きたかったんです私が。でちょうどスペースが空いたのでちょうどあそこに入れました。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 今治市国部桜井動物クリニックは「猫ワン」を応援しています。 宿外用のピクニックとかに持って折りたたんで持っていけるやつなんですけどもともと持っててでし ま, しまってたんですでここにトイレ置いてドーム型やったからもうこの上は何もなかった状態だったんですけどまず机を設置してで下にトイレ下の空間も使いましょうとで上にえー、ここから。 あの上に上がれるように猫、ね、高いとこ上がりたいんじゃないかなと思って本箱の上に上がるためにわざとこのちょっと小ぶりな本箱を設置しましてここに上がる上がる上がるであの上まで行けるように、はい、あのキャットタワーの代わりじゃないですけどで上にはあのタオルを、えー、敷いてまして。 まあ帰ってきて扉を開けたらだいたい2人ともこの上にいます<笑><笑>、はい、2人でこう寄り添うような形で工夫がいっぱいの猫部屋猫部屋に二人が寝させてもらっているという感じでしょうかこれはあ、これはい これはですね、これもあの100円ショップで材料を買ってきて自分で作ったえっ、ー、と爪研ぎ。あ全部100円ショップなんですか？全部100円ショップです。爪研ぎタワー。どうして下がこれポリルになってる？<笑>えっと最初は地べたにあこえっ、ー、と ち, ちなみにこれはあのブックエンドなんですよ。ブックエンド黒いはいはい、はい、黒いブックエンドに。はあ 爪研ぎも普通にショップで売ってるやつを買ってきてで結束バンドで通してブックエンドにくっつけてそうですそうですで止めてるだけなんですけどえと想定よりも高さが足りなくてああ外の高さがはいはいはいでえっと猫たちも高いところにある方が爪研ぎを結構してくれ し, しやすそうだったのでかさ上げしなきゃいけないってなってこの透明の箱を持ってきてこの上にちょっと見苦しいんですけどガムテープで止めて固定してあげないとやっぱこれがぐらついたり倒れたりするとびっくりしてまた猫ちゃん逃げちゃうので安定させてなるほどそう最初はこのソファーを守るためだったんですほいほいこの角でやっぱり角で、はい、爪を研ぎたがるのでここへもう今これ爪が。 爪研ぎしたとがこれ見受けられますけど、はい、これをカバーするためにどうしたもんかなと、はあ、諦めないんですね私はもう諦めてますうちのソファー、ね、<笑>ソファーは詰めとけない僕が諦めない諦めないんだそうですねあのテレビの前の人に向かって諦めないでと一言どうぞ諦めないで<笑>よくわかんないですけど<笑><笑> 使使ってくれてますか使っててててくくれれまますすかね、えー、っとこの黒猫のリリの方はもう設置してすぐに使ってくれたんですけど、うん、さっきの8割れのレオンくんはビビリなので、うんえー、設置して半年1年頃忘れた頃にレオンも使い始めもら っ, ってくれてます CM の後はフードを見せてもらいます。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 リバーサイドショッピングセンター内とべペットクリニックは猫ワンを応援していますご飯もちょっとだけリリちゃんとレオンくんのご飯のお皿は台の上に乗っていますね、うん、お菓子いただいた時のお菓子箱とかなんかの箱でかさ上げしてあげて最初は結構低いところで食べていると、うんうん ものすごくこう下向いて食べにくそうだったので。高さを少し出してあげて、はい。はい。その方が良さそうですか。そうですね。食べやすそうな感じですね。もうちょっと高くても本当はいいのかもしれないんですけど。今頃合いの箱がちょっとなくて。はい。またお菓子待ってますっていう感じですね。<笑>そうですね。ご<笑>飯 は, はこんな感じで。これあのロイヤルカナンの。 りなりとエイジングってやつなんですけど、ねね、男の子なのでその尿道が長い分石が詰まっちゃう、はあ、と猫はすぐもうあの尿毒症っていって腎臓が悪くなるのが早いのでそれでやっぱ石ができやすい体質の子だったらその食事から。 変えた方がいいと言われましてで、まあ、リリもエコーをしたら女の子なんだけどやっぱりあの石が見えるので2人ともゆりなりっていう石を作りにくくするお食事を食べた方がいいって言われましてこのお食食事を勧められて食べてべますレオンくんリリちゃんいろんな工夫をしてもらって幸せそうでした。いつまでも仲良くね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 伊予北条駅より車で3分松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援していますここで一息投稿コーナー松山市の藤田さんちの柴犬いちくんバスルームが似合うダンディーなイケメンくんだぜ茶トラの兄くんは弟分。 いちくんのお手手を匂います<笑>じゃあおてていん。こちらは藤竹の妹分、あさりちゃん。猫用のお布団を買ってもらいました。でも、人用の方がいいよね、お兄ちゃん。 いちくんの後ろ姿はどことなくおじさんっぽいいやかわいいですねあさりちゃんの特技は二度寝です犬と猫みんな仲良しの藤ジタのメンバーでした犬や猫フェレットウサギハムスター小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決ししていきましょう 一色動物病院。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 こんにちは こ, こんにちはもしかしてここはもしかしてここは例のお噂のとこでしょうか<笑>お邪魔しますすごいここが今絶賛準備中の保護猫カフェニャコットすごい古民家ですね かりとか。<笑>お邪魔します。ありがとうございます。<笑>どうぞ。お邪魔しますはい。これは気をつけないと。<笑>これは土足でいいんで す, か で,、OK、です。失礼します。おお。おお。 これ今どういう段階なんでしょうか？これは今既存のあの床を剥いで、はい、で新しくあの貼るため、フローリングを貼るための下準備をして、はあ、でまあ、上からやったって感じですね。上から。はい、普通に。 天井があったんですけど、えー、これをもう全部落としちゃったら、うん、まああの小屋組があの昔の建築で面白かったので、うん、まあどうせだったらこれを生かそうかということになって、うんはいはい、この漆喰も塗ったんですか。はい、塗りました。あの彫合も自分でボランティアさんを中心に。 コツコツ手作りで改築されている保護猫カフェニャコット。 ですね、今は一通りそり無駄なものを取っ払って解体してであの壁をきれいに塗って次はあのロフトを作るべくあの床と階段とを調整中です、うん、この家にしようと思ったのは理由があるんですかあ あの長年動物愛護活動をされている方のご実家で、まあ、あのご縁があってて声をかけていただきます去年の10月ぐらいから保護猫カフェやりたいなって言ってたら、あのその方から、使っていいよっていうことで、年末ぐらいに、はい、あの決まってで、じゃあということで<笑>、はい、思い切ってリフォームさせていただいてます。 で保護猫カフェをしたいなと思ってますそうですねほんとはあの、まあ、愛媛県ってあのすごい悲しいんですけ ど, ど動物たちの殺処分数がワーストワンなんですねでワーストワンじゃない時も2とか3とかなのでやはりその上率のの低さっってていうのが非常にに問題になってます一般市民の皆さんにあの保護猫の存在を広く知ってもらうためにもゆっくりあの。 一匹一匹とねゆっくりあの触れ合ってもらって性格とか理解してもらって新しい家族に迎えてもらいたいなと思ってはい目指しています、あのー、理想は5月中に工事を終えて6月は鳴らし保育<笑>猫ちゃんたちの鳴らし保育をして。 まあ、7月に一般オープンできたらいいなと思ってるんですけど、多分伸びてあの8月ぐらいに<笑>なるんじゃないかなと思っております。オープンをお楽しみに！ただいまお家古くなっちゃったね、うん。そうだ、ちょっと待っててね。えー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 ね、こワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね